えそして第一回目のね、うん、YouTube のコメントが書かれてたんですってお、はい、そうちょっとじゃあ紹介してっていいですか、うんうん、おえおふくろさんはい本当にアニメ化楽しみです涙涙びっくりマーク<笑>嬉しい嬉しい<笑>嬉しいですねあとは、うん、天竺ネズミさんはい大好きな作品のアニメ化を見守れるのは幸せだな、うん、声がつくとこうもワクワクするんだなあええありがたき言葉でございま す, 嬉し い, す、ね、嬉しいですよね<笑>、はい A. J. D. リンさん、はい。マジで漫画読んでた時と声のイメージが一致してるアニメ楽しみだわー。ああ、よかったです。もう本当にこれ。<笑>本<当に><笑>しみじみというか。う嬉しいです。嬉しいですね。ドキドキしてたんでね。うんまあ、やっぱ、こう原作ものって、うんうんうん、読んだ人によって、もちろんこうイメージ。 声のねイメージっていろんなイメージがあると思いますので一概に全員が全員じゃないかもしれないんですけれどもやはり一人でもこの皆様がこうやって思っていただけるっていうのは嬉しいですよね嬉しいですねありがとうございます あとね、えー、2代目ノーマルジャパンさんは、うん、おお嫌いみたいな顔もして<笑>、えー、そのビスクドールは恋をするのラジオ番組だ、はい、放送を楽しみにしてたからラジオが始まるのはすごく嬉しいです あ, ありがとうございますありがとうございます。もも。って感じです私も<笑><笑> いやでも、正直こうラジオやれるってなった時、めちゃめちゃ僕自身も、すごくなんか嬉しくてやれるのが。だからなんか、ね一回目今二回目ってやって、もうすでに、なんでしょう、すごい楽しいんですよね。楽しいですよね、第一回も聞いたんですけど<笑>僕も聞きました。いや結構あまりにも自分緩かったなと思って、今日。もうちょっと、ちゃんとしゃべろう、あのね、ちょっとね、ちょ。っと 賢く喋りたいと今日はあの来たのでちゃんと賢く喋りたいと思うのでございます。<笑>はいということで、はい、今日もこんな2人でお届けしていきます、はいいよろししくお願いいたします。